よし。 これより会議を開きます。ただいま付託になりました内閣提出、地域再生法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。石石国務大臣石破大臣、臣。 この度政府から提出いたしました地域再生法の一部を改正する法律案につきましてその提案理由及び要旨をご説明申し上げます我が国は2008年をピークとして人口減少局面に入っておりますまた東京一極集中と町からの人口流出が急速に進行する中で町においては人口減少が地域経済の縮小及び地域経済の縮小が人口減少を加速させるという負のスパイラルに陥る可能リスクは高くなっておりますこのため人口減少を克服し町創生を成し遂げることが の課題となっておりますこうした課題を解決し、地方において、仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環を確立するとともに、町の活力を取り戻し、人口減少と経済縮小の 悪循環を断ち切るための政策パッケージとして政府は昨年末に町人仕事創生総合戦略を閣議決定したところでありますこの法律案は同戦略を踏まえ各地生活サービス機能の提供を維持するコンパクトビレッジいわゆる小さな拠点を形成することにより中山間地域等における持続可能な地域づくりを推進するとともに地方への本社機能の移転を含む企業の地方拠点の強化を行うことにより地方での安定した良質な雇用を確保するために提出するものであります 詳細を説明申し上げます。認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置をつせ。 次の措置を追加することにいたしております。第一に、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成並びに、これに基づく独立行政法人、中小企業基盤整備機構による債務保障及び認定事業者に対する課税の特例等を追加することをしております。第2に、地域再生土地利用計画の作成並びに、これに基づく農地等の転用等の許可及び開発許可の特例等を追加することをしております。第三に次回を有償旅客 運送車による貨物の運送の特例を追加することとしております第四に農村地域工業等導入促進法に基づき整備された 工場用地等のうち有給工場用地等において同法に規定する工業等以外の産業を導入可能とする特例を追加することでいたしておりますまた地域再生の担い手となる地域再生推進法人として指定できる法人の範囲を拡大することとしておりますこのほか所要の規定の整備を行うこととしております以上がこの法律案の提案理由及びその用紙であります何卒十分御審議の上速やかに成立いたしますようお願いを うすいません申し訳ございません。 大変失礼いたしました地域再生法の一部を改正する法律案につきましてその趣旨をご説明申し上げます我が国の地方創生をめぐる現状は若者の雇用環境が改善する一方で2006年から上昇傾向にあった合計特殊出生率が9年ぶりに転換提示また東京一極集中の傾向に歯止めがかからないなど厳しい状況がついておりますこのような状況を踏まえ国においては町と仕事総合戦略に掲げられた基本目標や重要業績評価の達成に向けた進捗状況を検証し政策パッケージ個別 政策の拡充を盛り込んだ町町仕事総合戦略のを昨年末に閣議決定したところであります町町仕事総合戦略は2015改定版であります地方公共団体におきましては地域の実情に応じて地方創生に取り組むための町版総合戦略の策定が進められており今後これに基づく地方創生事業が本格的に実施されていくことになりますこの法律案はそのような地方公共団体の自主的主体的な事業で先導的なものを支援する地方創生推進協力権の抱負や地方公共団体が行う町創生 プロジェクトに対すするる企業の寄付を促進する地方創生応援税制中高年齢者が希望に応じて地方や街中に移り住み、多世代の地域住民と交流しながら健康でアクティブな生活を送りつつ、必要に応じて医療介護を受けることのできるコミュニティづくりを目指す、生涯活躍の街推進のための措置を講ずるものであります。次にこの法律案の要旨を御説明申し上げます。まず認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、次の措置を追加することいたしております。第一に、認定地域再生計画に記載されている事業で、 地方総合戦略に位置づけられた先導的なものに対して交付する町費と仕事創生交付金の規定を追加することをいたしております第二に認定地方公共団体に対して町費と仕事創生寄付活用事業に関連する寄付をした法人に対する課税の特例を追加することといたしております第三に生涯活躍の町形成事業計画の作成及びこれに基づく介護保険の事業者の指定等の手続きの特例等を追加することをしておりますまた地域再生の担い手となる地域再 衛生推進法人の指定の際に求められる政令で定める要件を削除することをいたしております。このほか、所要の規定の整備を行うことをいたしております。以上が地域再生法の一部を改正する法律案の趣旨であります。内藤図十分御審議の上、速やかに成立いたしますようお願い申し上げます。大変失礼いたしました。これで質の説明は終わりました。次回は明16日水曜日午前8時50分で次回午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにては散会いたします。